はい、どうも皆さん、こんにちは。ようと申します。今日はですね、リフティングのやり方を完全に解説していきます。で、今日のエピソードに関してはもう100リフティングです。僕のチャンネル見てる方で、技とかそれ以外のを見たい方は、今回の動画は申し訳ないですけど、スキップして次のチャプターまでお待ちください。はい、それで皆さん、この動画見たことあるでしょうかこちら。 こちらの動画、えー、僕のチャンネルで結構再生されてる動画なんですけど、えー、以前にリフティングのやり方を教えました。でも今回の動画は、その動画の掘り下げみたいな形になっていきます、えー。この動画で結構いろんなコメントをいただきました。多分1000件ぐらい来てるんじゃないかな、コメント。あのー、まあ、見てすごい参考になりました、できるようになりましたとか、ほんと10回、20回しかできなかった人が何百回とか一気にできるようになりました、みたいな。 声がある反面、えー、見たけどできんとかね、えー、なんか逆にわかんなくなっちゃったとかあとなんか服がダサいとかなんか服のせいでめっちゃ足短く見えるやんみたいな知るかそんなん知かそそういういろんな意見がありますなので今回はその動画をさらに掘り下げていきますはいじゃあ早速やっていきますお手本を見せますまずは こんな感じですこれは別に技入るとか入らないとかは関係ないなリフティングです別にどこで蹴ろうが、えー、好きにしてくださいでリフティングが難しい理由っていうのが、えー、特にこここの足のこの靴で蹴る時が難しいんですよ太ももでさこれの方が意外と5回ぐらいたまにこうやって 行ったりする時とかないですか足で蹴る時って股関節と膝と足首とつま先の関節と膝4つの関節をうまく掴まないと蹴れないんですよ対して膝に関しては股関節と膝だけ2つでいいんですよだから股関節曲げて膝も曲げれば ここのの、ね、ここののの膝ね、タッチすするるととが地面と平行になるんですよ。めっちゃ簡単じゃんだからその2つしか意識してないから結構簡単です意識するところを1個にしましょうまずはまずは1個で足の形をまずま適当に作りますでおすすめはもうつま先伸ばした状態でピンピンでいいですで股関節だけ意識します、OK、でこのつま先のわかんないつま先に当てるんだったらつま先だし足の甲なら甲でえー なんかこの辺が地面と平らじゃねみたいなところを意識してくださいでそこにこの股関節を曲げて持っていくだけこんだけでリフティング究極はマジ真上に上がれば絶対続くんですよちょっと足の角度が低かったりしてあっち行っちゃったりこう自分の方来ちゃったりっていうのがかなりあるんでとにかく真上に上げましょうでそのためにまず関節1個だけ意識股関節からだけ 足ピン、股関節意識でポンッ蹴るー、OK。多分これでねほとんどの人めっちゃ続きますで前にいっちゃう人こんな感じあっちいっちゃう人はもっとここを上げてください逆にこっち来ちゃう人って上げすぎ上げすぎですそこはもう自分でいいところここがもう完全に地面と平らになった瞬間こう蹴れるなって はい、でこれは別にその、なんだろう、右足でも左足でも、もうどっちでもいいです。あの、もうただできるようになりたいだけだったら、マジでどっちでもいいです。で、右でできちゃえば、多分左でも同じことやるだけなので、最終的に両方でできるようになると思います。まずは、ここ、意識。で、2つ目、えー、そしたら膝ですね、膝を追加しましょう。上げると同時に伸ばしちゃうこれちょっとこう、ここを上げながら、 膝もちょい曲げながらこ こ, ここ難しいでここに関してはあのー、動画の冒頭で言った最初のなんか前回の動画で話してますそれをぜひ参考にしてくださいでもなんかこっから、まあ、膝持ち上げるイメージでいいかな最初持ち上げてあげる膝上げてあげて伸ばすでこの伸ばした時に地面と平らになってればでこれで基本的に 軽いリフティング完成ですもうつま先は基本伸ばしてるまんまでいいですあの足首ずっとこれで多分いいと思います。ある程度はラストはもう難しかったらやらなくていいですでも技入りたいとか、えー、もっとこう綺麗にこにやりたいとかあと細かくリフティングしたいとかあと吸収したいっていう人は、えー、そこにつま先もつけますつま先さっきこう伸ばしてたんだけど 次はちょっと力抜きますでヒットするタイミングだけ食ってあげてるこれで、まあ、3つかな、ね、意識する関節ここここあとつま先ぐらい足首あんま考えなくていいですつま先を食ってあげるそうするとこういう細かい細かいリクティング で, きますでこっから止めたりそっから技に入ったりとかなんかこういう 細かかい技と1、えー、個ずつマジで関節をみんな意識してください、えー、まずは股関節もう足ピン股関節膝使いのつま先、okay、これをえ意識してみてくださいはい、えー、かなり今回、えー、コンパクトに早口に喋ってたんですけどこんな感じ で, で技入るとき大体足首上げた状態この状態で技することが多いんで足首を上げてないとなかなか難しいですっていう感じだね えー、今回、これで多分いろんな方ができるようになると思います、まあ、最低でも10回ぐらいはいけるんじゃないかなでリフティングかなり難しいんで最初あのフリースタイルフットボールの中でもリフティングのその入り口のリフティングがすごい難しくて諦めてやめちゃう人が多いんだけどしっかり動画を見てあの自分でやってるところも動画撮ってこの動画と自分のを見比べてよく。 えー、やってください練習をでそうすれば絶対ね技もそのうちすぐできるようになってくるので、えー、一生懸命練習してみてください頑張ってください応援します、はい、ということで今回参考になった方は是非チャンネル登録お願いします、えー、グッドもお待ちしてますで、えー、技とかもう入りたいって人は概要欄にいくつかおすすめの技載せておくんで是非そちらの動画もチェックしてください